皆さん大変ご無沙汰しておりました私たち七色市民って知ってるかなあ思ったより拍手小さかったあらあらもう一回行くよう七色市民知ってるかーい あ, ありがとうございます ポツポツしてる方がいるよ<笑>、ね、えー、本当に暑い暑い晴天になりました、このように輝かしい晴れの中で七色しみ、約3年ぶりにこの地に戻ってまいりました、どうぞ皆さん、今日一日よろしくお願いいたしますそれでは早速参りたいいと思います。 ピロリーを置くよさこい2022笑う門には福来たる生色しみのみなはほなぼちぼち参りましょうか こんな天ので本当に3年ぶりに七色市にぴより多くの皆様の前に再び参上でございますこれまでの3年の間コロナもあり台風の災害もあり本当にさまざまな被害もあったと思いますそれを乗り越えて本当に皆様お元気そうで何よりでございます今年2022年七な色市にまだまだ進出していきたいと思います どうぞ皆なさん、応援してくださいさあ、ここが七色七色らしさのお披露目でございます どうぞ皆様ますます良いお届けを恋の病にり出し心も傷も同じ笑顔は何より百力の腹の底から笑っちゃおういてもたってもいられない刻むリズムにクリ 今日はこんな素敵なお祭り、イベントにご招待いただきましてありがとうございました。どうぞこれから出てくるチームさんも本当に素晴らしいエイム頑張って見せてくれると思います。どうぞ一日お楽しみいただけたらと思います。七色尻でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。七色チームの